やる前のお腹周りが8 8ンチ太ももが 38.5 うわー めっちゃ効いた !77.6?37? めっちゃ変わったはい、皆さん、こんにちは。タートルです。体型に悩みがある皆さん、朗報です。今回は、痩せるスピードを2倍上げるメニューとして紹介していきます。本当に2倍って思った皆さん、実は、弱い筋肉は、鍛えた方が効率がいいですよね。あまり伸ばさない筋肉を伸ばすことで、体のバランスが取れます。可動域が上がります。要するに、いつもやらないメニューをやることが、痩せるための第一歩なんです。伸ばしてない筋肉。使うこと ででむくくみがが取れてて筋肉が伸びて細くなるんです一緒にやっていきましょう仰向きで寝ましょうこのまま脚を上に上げて曲げるこれを繰り返します脚を伸ばすとももの裏が伸びますよね実はももの裏が硬いと姿勢が崩れてお腹が出ちゃうんですこの伸ばさない筋肉をしっかり伸ばすことで しっでウエストが変わりました。しっかりね足をピンと伸ばしたすぐ曲げてもいいです。慣れてくると足伸ばしてる時間を増やしてください。オッです。今度は膝をグッと抱えて腰とお尻を伸ばしていきましょう。 小さかったらちょっと足をね交互に動かすと腰の力が緩みます。今回全部ね簡単なストレッチで体が一回で変わりますので最後までやってみてください。メジャーがある人はねやった後とかやる前とかに測っていくことでビフォーアフターがどんどん出てきます。 今度は片足伸ばして片足抱えましょう。できれば足の角度が外に向かないように真正面で抱えてください。 こうずつ筋肉が温まって伸びやすくなりますから前半が少し硬くて痛くてもね肩の方は慣れてきますんで気持ちよく伸ばしていきましょうきつければ体が変わるってもんでもなくてやらないことをやるのが一番大事ですよっしゃ反対側始めていきましょう ちょっと腰ブレブれするとね楽になりますよグーッと抱えましょう反対の足はしっかりね横に伸ばすようなイメージお腹も少しねグーッと引っ込めると体がよく伸びます伸ばさない筋肉を伸ばすと 体は早く変わります。息を長く吐きながら伸ばしましょう。今、えー、度は伸ばして、足伸ばして、片足は上結構辛いです、すたまに膝を伸ばしましょう。うょ手でね、重らん持っててもいいですたままに伸ばします。 これ結構辛いですよね。ちょっと手でね、腿裏持っててもいいです。伸ばして曲げてを繰り返します。これ結構前のものがね、辛くて膝が伸びないと思うんですが。これ実は前のものが辛いんじゃなくて、そのもの裏がね、実は辛いんです。 伸ももばすすと前くなます、はい okay はい、がかったら、ね、てください、はい、足が太い人とか前ももの張りがある人はね もちろん反り腰って言われてるんですが、この原因実はほとんど藻裏にあります。股関節とかね。腰とか腹筋が弱いとか言いますが、まずは藻裏なんですね。ここが一番大事。ここをしっかり伸ばすたら本当に体のライン変わってきます。 足を床にね押し付けながら足を抱える感じ足だけ曲げたらダメですお腹から足を抱えるイメージです息を吐きながらお腹を引っ込めます 種目40秒って少し長いんできつかったらね20秒ずつでね休んでもいいです全部の種目をやってください今度はね腰をブルブルして体をゆすりましょう手も足もねこうブルブルとしながら これ筋肉運動っていうんですが全身のね緊張筋肉の硬いのをねリセットできます首もちょっと振りながらね軽く全身に移りましょう後半戦頑張っていきましょう 膝をね持ったまま転がってみましょう本当は手を使わずに体を固定させて転がった方がいいんですがちょっと難しいと思うので膝を持って動いてみてください難しかったも真似だけでいいです肘はできれば伸びてた方がいいんですが 正しい人は曲げて伸ばしてという感じでも始めはいいです上手にできたらこんな感じオッケー今度はこのまま起きたら足を伸ばして戻る で真似だけでいいです。さっき転がれなかった人はね、同じようにね、これやってもいいです。皆さん全員ね、レベルが違いますから、できなくてもいいですよ。 のね、足開いて内をね内側に倒す感じです動かしていきましょう傾けない足を、ね、倒さないように固定したままです動かないまっすぐまっすぐ 関節の可動域をね上げていきましょうオッケーで足の裏を合わせて膝を開いて止まっておきましょう に力をね、抜きましょう。力を抜くと、だんだん腰がね、床の方に降りていくと思います。股関節硬いよって人はね、そうさすったり、軽く叩いたり、足を揺らしたりしてください。力が入る、降りないのでね。リラックスする状態を作るために、ちょっと揺すってください。 し<音声>今度は膝を曲げてこのまま膝を開いたら閉じる<音声>これでもしできる人は閉じるときに手でねちょっと押さえながら閉じる 外に手を広げながらこれで、ね、バストアップもできて内転筋が鍛えられて足のラインが良くなってきますのでスマホ見ながらは、ね、難しいですが効果的なメニューなんでね頑張ってください。 今度はうつ伏せです脇の下手をついて体を伸ばしたら戻しましょう体を起こしたら戻します体持ち上げるの辛い人はちょっと手を前にしてやってください 少しですから頑張りましょうはいじゃあ今度は膝を片方を持ち上げましょうぐっと上体反らしますじゃあ反対足ですぐっと反らしますでまた反対足繰り返していきましょう もう一度目を向きましょう。ラストです。手足を上げた状態でブラブラします。手も足も力を抜きましょう。今感じてブラブラするだけでいいです。手も足もね、血流が全部ね動いてくるんで。 リンパの流れが良くなって。緊張が緩んで、足も手もすっきりします。腰が付いてるんでね、反り腰治ります。オッー、最後までできたよって方はグッドボタンとコメントと教えてください。楽に体が変わりたいよって方は、この動画毎日朝晩寝る前どっちかか、もしくは2回やってください。